確かにいいよってファイヤースピナーが前まい4中センタースピナーこれ確定っかってまあでもありそうだな下がって神だね離れないな<笑> 帰ってたの?。久しぶり。いや、でも、これ、多分、さくらとかには確定な気がする。九号機の団体立ち上げはどう?うん。うまくいってる?。はい、ロキシー。まあ、ぼちぼち。さッチショパンがガシャ。プラさんうう、ロキシー発生後の。ラさんらしいからさっき、中古車の登録書類、どこにある?うん。ボ、うん、ーボーポイズンじゃねえか。どうした?。何かよ。<笑>アビゲイル。 相変わらずいいかたいしてるじゃない。ちょいいと付き合いな<笑><笑> ほらほらほらカットべ、うん、見に行ってもらえたかい、うん、ご本勝っ、うん、よしアビゲイル合格ってことにしてあげるよ今日から私と巡業だ えどういうことポイズンヒューゴはどうしちゃったの<笑>あんな夢の途中で逃げ出すようなやつなんて知るもんかアビゲールの方が骨があるんで誘ってやるのさ で, でもさポイズン社長はここで頑張ってて<笑>アビゲールが社長なんてたまか イキナリキテカッテナゴトゥヌカストンジャネゾーポイズンったら本当に社長頑張ってるんだよ<笑>営業スマイルだってできるようになったんだから<笑>ほら社長営業スマイルいらシャイマゼお客様 かったねアビゲイル勝っていっちまってあんた立派な車屋になれるよロキシをよろしくな社長 出所したって聞いたからうちの団体に誘ってやろうと思ったのになんだい柄にもなく市長なんかに収まってるとはさ<笑>まなり行きでなスターにしてくれるって話はまた人気が切れた時にでも持ってきてくれよ毎度、ま、メトロシティ警察ですなんや 市長を襲ってる傍観がおるっちゅう話できたんやけど あ, ああまあ職務ご苦労ルシア・モーガン巡査なンになんでもな、ね、いちょいと昔話に花を咲かせてただけでね<笑>そういうわけだじゃあとはよろしくなルシア んそういえばあんたショーだかプロレスだかの団体作ろうと土佐回りしてたやろヒューゴーとかいうでっかいやつと一緒にはは<笑><笑>相方に逃げられてやけでも起こしたんやなあかんでだからって無茶な <笑>あんたに愚痴ってもしょうがないんだけどねどうしようもないことってのはあるもんさ金持ちの家に生まれるのかゴミためみたいな家に生まれるのか男なのか女なのか誰も選んで生まれてきやしないヒューゴーなんてあのガタイだ 暴れほかに脳のないデクノボウさん戦うしかないように生まれついちまったんだはあなるほどなうちの市長もそうかもしれんね<笑>でも私はそんな不器用な連中が嫌いじゃなくてね おしゃべりが過ぎたねあたしはもう行くよどこのデクノボだろうねあたしにようでもわかってるだろ逃げるやつはお呼びじゃないって けどね一番クッソ最悪なのは逃げたっきり二度と立ち上がらないやつもしあんたがそんなクッソ最悪なデクノボじゃないならまたこのあたしが鍛え直してやるよさあビシビシいくよヒューゴ